うん。よろしくお願いします。適当に、いやー、でも、ないやんだ。なんやん。え、うん。 緊急お願いしますちょっと中国の人なんで、日本語は通じないと思います<笑>これ行きますかだいたいこのゲームのやつをオフにしてる人もいいから いいあ聞こえますそうディスコード使ってる人はねなんかディフォルトで聞こえないんですよこんばんはまあ よ, よ, よろしくお願いします聞こえてるならでだってのなんか、CC、の方は。中国の人なんでき聞き旋だと思あ中国なんですねはい中国の へえはい国境越えてるなぁ聞こえてはいると思 う, と思うおキャンプちゃん日本語喋れない一人ですああなるほど 私, 日本私唯一日本語喋れませんってことかはいオッケ ー,、ま、ー英語で、まーえっと、あ普通にだって私も英語でやってるんでゲームだよ英語って言ってもい英語って言っても単語だけです単語みんな英語ですよ<笑><笑> キャラキャラの名前も全部英語です<笑>。武器もスパイクも通じますか。じゃ設置はプラントで。そうですね。移動はローテーションとかで。まあなん か,、まあ、なんかそれっぽく言っとけばなんかそういうことです。そうです。ちなみに一回やったら寝、ね、ます、あ。あるわ フルパ遅いな、やっぱうん、そうなんですか、4人より早いかなと思ったんですけどね。うんこれ、あれでしょ、フルパはフルパ同士でノラはノラ同士で当たるみたいな、4日で組んでてもうん、まあ、5, 5人、五人いれば5人に当たると思いますよ。ダイエットのマッチングは大体そうですね。あそうなんですねはい なんかねるべくデュオがいるとかありますね。 ただその5分とか15分とか時間が長くなると妥協されますけどねああ。そうなんですね。やっぱり待ち時間は考慮でなんか無理やりマッチングされます。なんで相手強くなったりとかします。 久々にフルパでやるな<笑>ちなみにはい。なうなんてか言うかいういいですか言かこれはうはううかうる言うる言ゆか言うゆるうか言うか言ゆかぐうか言うか言うか言うか言うか言うか言うまあか 何<笑> で, <笑>でもいいですやっぱ日本人の人は「うう」って読みますね英語だとなんかも う, おおおう「おう」みたいな感じ発音できないです外国だと何使いますか私はキルチョイカストラカソー政治です うんなんかずっと同じことしちゃいますねキルジョイだと結構なんかバリエーションが パ, パターンパターン化します ね, そうですね最近なんかジェットがここにインしてきたなって思ったら なんかその。イン。してくるところに。グレネードをいといったりとかはしますけど、なかなか当たんないです、はあ。サッキューです。ですか確かに長い。なんか。これ発動するタイミング、なかなか難しいですね。<笑>そうですね。どっちかって言っても。F の、F と間違えて G をして、武器捨てちゃうのがちょっと今課題なんですけど<笑><笑><笑>でいです、ね。<笑>まあ、なんか。 F, F はなんか解除とかサイファーのあのなんか実行するボタンが多いあーああとやっぱロープもらったり結構そのなんかそこにグレにピン合わせなきゃいけないからいそうですねそうそうそうそう あ, あ れ, れ発動しない発動しないってなってだんだん G によってってブケ<笑> <笑>武器捨ててタかいね。<笑>なんかたまに最後だけもう勝ち確定ってなった時に記念にドレネードやったこと、あ間違えて武器捨ててやばいわじゃん。<笑>勝ちなのに。たまにそうなんだよ G 押しちゃうから。そうそうそう。俺もあれだなあのなんだっけ登っていくじゃん。うんうんうんロープ。ロープ。 ロープの持って行って間違えて字をして あ, あ, あれ武器になっちゃかる分かる分る。ったら字あれみたいな。武器ねえじゃん。あ れ, <笑>んあれほんまに。もう何だっけブラインドタッチできないから。X で。X X、ね。W うん XX? X か。X と C で間違える。うん。うん、C のスキル発動してる時ある ほかげやるとなんかもうシフトボタンいろいろ無茶苦茶になるな。ね。うん、キーボードなれねえわ、マジで。ああ、なんかエピックスのところから来た人たちですかいや、あのなんかエペはソそァ難しすぎて。うーん。PC ゲームああ、PS から来たって感じですかね。そう、もともと PS からで。 そうそうね。二ヶ月くらい前かな。へえ。やっぱなんか配信者がきっかけですか？バロランと始めたのって。あなんか無料でできる FPS ないかって思ってて、なんかもういい選択っすね。そうですね。なんか配信者見てとかじゃないです、ね。うん。ライアットは。FPS 難しそうだから。そう。なんだ。エピックスの方が簡単だって言われました。そうそう な, んなんだっけな。なんか。 運, 運が良ければ勝手に上がってからってエイペックスは あ, あのロランタはもとあっそうそうそう打ち合わなくていいから<笑> CS やってて PC 戻った 瞬, 行った瞬間に操作むずと思ってやめましたもんー<笑>そうん操作むずいんですよなんかキーボードのエイペックスですかそうエペック私はなんかストッピング一生懸命覚えたばっかだったからエピックスで走りながら打つのが難しくなっちゃって 逆にやりにくかったですでトフああ BF <笑>はあれなんですねうるじさんは結構なんか別ゲームやったあや私もロルを78年やっててバルラント、ね、バルラント6ヶ月ぐらいですねなご、えー すごいこ れ, ブロックこれああまああれすぐできるようにならないですね FPS に比べると相手も覚えないといけないそう本当難しいですよねあれ教えてくれる人いないとそうなんですよな、ね、んか右も左も分からずみたいな、うん、そうで続けられなくてたいそうですねあれたい友達に誘われてやるスタンスの なんかユーザー増やすスタンスだったからもともとコアゲーマーしか歓迎しませんよ的なのはあります敷居が高いというん、かそうドタとかねやってたらねまだし、うん、とりあえず目きますわはいミッドタックはあそっかバイパーいなかったな私バイパーいるとか うんでもここにはいないですねローティしますーションにした方がいいかな三人いる<笑>メタルドアとやべえ ちょっと長くいすぎたからあいいけど<笑>パー強いバイパパパ<笑><笑>か。どうしようかな。バイパー<笑>ちょっと a 顔出して b いきますか。<笑> 別に全員なんかさ先に B 行ってても大丈夫ですよかわいッまあ メ, メタルドア行ってもいいんだけど二人ぐらいなんかバレンよりレイナビ B レイナビ B レイナビ。B センキューヘルプ B 別にラークやってもいいんだけどあっミッド見つかったねあミッドあ あ,、えー、あ敵のもかこれチェスト ビット横にそうだっけどおっナイス、ね、入るかはいちょっと待ってねデイナが来て帰ってあっもういるもういるあ本ほんとだまあでも時間ないかなあオーディだった そうですね。回復とパイパーがいないので、ち ょ, ちょいきついこううチ。おうち、ないっすい。まあ、エコだったんで、お遊びですよ。ですねー。あ、かえの。<笑>ドローン買ったら、買えながらしてた。そう、ドローン高くなりましたよね。あ, あれ、値段上がりましたよ、ね。 まあ、キルするキャラじゃねえから。まあ、ルバイなないそうですね。うん、す、大きさが。まあ、誰かが殺してくれば、俺も拾える と,、はいえっと。お、やっぱりなんかかぶされますね。な<笑>しとこいと。早めに入るか。 ちょっと待ってね、えーメ。メタルドア入ってる、ね。今ミッド取ってるんで。ミッド側にえっとね、OP だな。おいえー、メタルドア。ああ、たまな。メタルドアね、OP なんで、そうですね。まさ変なとこ行っちゃう、スパイクが。 やべここら辺にいるプリチカらブリチカルクルコミンダレーれてるよねこれオフあ、ーエキシドラマーっと裏ルカーいせるかチャレンジスタンスだニスナ砂の音がするミンノイスル、ね、<笑>オペトロオペトロオ ペ, ペ、ね、え使えます <笑> f だっけ G じゃなかっけ F か<笑>誰が持ますこれ私 OP 使えないんですけどいや持てるんだったら持っ ち, ちゃっていいですよ使う人いますえい can you want?ONTOOP? Want 大丈夫か<笑> OP 難しいんでも相場。あ、はいよナイ 金ないああ、あるっちゃうか。わ、う、あ、ん、たかれた。とジェットが詰めてきてるなる。でもジャッジですよですジジ。ジャッジ、ジャッジじゃないや、あ, あのショットガン、ショットガン、ショットガン。見た、見, 見, 見た、見た、見た、見た。あ、じゃあ、後ろから来るかな。多分後ろから。後ろ見てるおお、びっくりした。 ませんでした味方が敵方落ちたよっこいしょナイスアレットナイスわかんない壊されちゃうかも、えっと、そっ ち, かおちょっと後ろ気をつけとるかあれ後ろ後ろ後ろ一人ちょっとこっから来かあ来た来た何したらいい ゴミすぎる。<笑><笑>よいしょいやごめんなさい下手くそでしたもうもうちょい倒してからじゃないとダメか な, かなまま詰めないとしんどいかなうんエコーはいエコーとこかっ て, ってなんか ピーチてほしい<笑>でもね、このマップなんか A が攻めやすいって言われた。んでかわかんないけど、広いからだとんどけど。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。 バトルとはっぽいですから、ガラキーピキですね。あそうじゃあ行きまーす。奥くまでは行きますよ多分なんかみっとかん。<笑>ビートから本当にビートと思ったん。ああ<笑> ちょっとミッド見といておきますね。はい、あ上開いた上開いたちょっと隠れますね。おいだだだだだ。どっから撃たれたんだブリッジかなおーうまうわやれなかったすいません。ナイスドライ。あっ壊せみだよ。 b っ, ってみますは い,、えー木でいまあれか。そうですねいー。どうなんだろ う, う, だろうこれラッシュした方がいいんですかねで広い目って、はいけど。入った後は問題ですかね入、はいはい、った瞬間に。A ですぐ使うんじゃないですかね違うか。あれ ルブさんあんま買わなくて大丈夫ですかあ忘れてた、サンキュー。あるある、あるある。<笑>いダブルチェック入りまーす、入りまーす。入 れ, なあ こ, れここだねはいよう<笑>ああクリアリングしてない CT、オープンです。なして。めっちゃ変なところ歩く。 こここなんだよな打つとこはいい、ね、私のもっと反応しなくな い, 引いたの1人ああー、のぞかなくてもいいか。あグレネード置いてるから大丈夫ですよ。め面大丈夫です。裏見てないや裏来ましたナイス。もう逃げる準備していいですよ。グレネードあるんで。 おおないす。あれ爆発するんじゃない？ないしとい。イイ<笑>あと一個でルベットどう。買う人。買わない。俺おぺ下手くそかだからな。うんおぺやるとなんか歩けなくなっちゃう。おぺ下手くそおじさんだからな。 いやオペ勝負したくねえ頑張れおねやるかーあくさがれたもう無理や相手今までやってなかったジャッジとかで突っ張ってくるおっナイスミッドメタルドアはド、はい、ちょっとクリアリングしてからかなあシャッターシャッター開いたあ危ねオペ上だ あ い, あ, い, あ, いあれ、登れえっとマイナス100、60、はい。相場が怖い。あいおお、大好き。相打ちなのかうち。いいんじゃないですか。いっぺんなら攻めにくいでしょ。はい あ左にいますよね。あ, あすんません。おっおお、ナイス。悪風だ。あこっちか。わかんないわかんない。<笑>一応、ウルトはあるけど。いや、一人持ってってやる。いいですよ。うぴー、一応、ウルトはあるんですけど。 あれますね、うんこれ B ラ, ラッシュで行きますかうんよいしょ私がファイルに使えばいいかな。今のところないけどい奥側に振り込もうとするはい<笑>あれ誰も い,、ね、あれ相手いないね相手いいとないとあっそうい あクソみたいな死に方したいいんじゃないですかやべああでもジェット結構出てきましたいい売るとここはここは死ぬあ窓窓ピーンのロングの窓だ。 隠れててもいいんじゃなメかバイれたからああ開始早々使うのはよく見ますああそうななじゃあエコしますか でも全然買っちゃっていいっすよ。あ、い, いいんですか。それクで。それか、死んだら拾えばいいか。たまにはこの通路ゲーするか。絶対見てるけど。うん、ここをなんかラッシュするって言ってる子もいたな。人、外人の人か。あ、ラッシュするんだったら相場しつこく遊ぶ。どうなんでしと、ね、いうことで、相手。乗ってきたいな、ね。うん、オーピーだ。<笑> ああ上にもいる上からジェット見てるあそこうー ん, なんかおおーすごいウルトじゃないやウルっとるあーごめん、ね、ー今なさい。 どうしよいやもう置いたからあれ場所が分かっちゃううたった。 なんか強くお、はい、しまう。おけい。次かい<笑>うん。なやっんなんか、ネットの方がいいのかな。みっとっっおペに勝負を挑むか。 いいいいいいないななななね真ん中にいないっすねっっっもんんす真中たたたや べ, たえ<笑>やべえどうだったミスったーっちょっとメタルとは1人いるか マイナス25キール以上。 なしないっしろ い, いやあピーに行かなきゃいけないミット ど, どこ欲しいですかどこ欲しいですかうーんここかなネストぜひミットやるね わかんない。本当はメタルドア入った方がいいのかねでも OP いますもんね。でも一人死んでも多分 B いいかな。ミッドとタイミング合わせたいな。はい。バイパーか。ゲロ吐かれた。あ、じゃあバレたんだ。あ、あオーブン裏から合わせたんだ。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 あのキルジョイがいるってことは、事故ないこと、うん、あ一応、ウどと、キルジョさんときて、おいちゃった、ど、うん、か, かあ、スパイクそっちか。 うわ見えてんのあれやば。あ顔出さなくていいですよなんちゃってナイスアブのこれなんだオペレーターいるいらないよねオペレーターいらないですよ、ね、ちょっと置ければ強いんだけどねいやありがてえ トレーナーさんが足らないんで、あ、まあでもラストなんで、俺買う、俺買う、俺買ラストなんで使っちゃってください。ありがとう。コーヒー給料。 うううるるとくかかなバイバイいだろうななんんい見ショん うわごめんなさい。強 い, いす、ね。どこだ ?A でい い, いでいい ?B?B?B がいい ?B がいい ?B?B?B?B で, でいいのいいじゃねからなだってバイパーそっちで最初入ってたよ。あなんか、なんか炊いてるよ<笑>あとバババ。バイパーがそっちにいるん だ, だから、まあ、いい。ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あああ、ああ、ああ、あ打たれるロングあ<笑><笑>あ、ああ、あ ま、たでかいこれで取ればこれで取れば分かんないこの置いてる間1対1やんない方がいいですよリー97顔出さなくゃ、IP7、しゅーーてもいいナイーナイスナイスナイスナイスナイス パーーティででやややるるると v 押さななくていいい、はい い, やー D でもいいかから見ああっっどっちですええですええですね。ああじゃあええ子。 いやー最、最初だからね、パッて入ると。ほら、うん、ラッシュしておいて、展開して終わりだ。死なないように、相手が寄ってか、置かせていいですよ、置かせて。うん、いいですよ、置かして。一体崩しちゃえばいいんじゃないか。はい。 逃げてった一緒にうんうんうわ無理かちょっと全部解除しちゃいますね音聞こえてないと思うまたがうんあっナイいいタイミングだうん顔出さないんで私です しても悪くないけどあれ買うんじゃねえんですかね私は買いますぞ。なんか、買ったらっ、ね、買ったら買っていいって言われました。<笑>最初最初か。コ、ね、ーん。あ、微妙なとこだな。ドローンから買うよ、買うよ。スペク タ, ターやって、す、す、す、私もフルスキルは変えてないし、いつも。 か壁来ましたなんかこっち来ないな。ね、あ、じゃあえだ。そんなにローテーションしないと思うけどな。んないうん。あ、ナイスナイスナイ ス, ナイ ス, ナイスあ。後ろ取った方がいいかな。かな あ, あ、入っちゃってるかな。たなーあちょっとううう裏裏取っちゃう。あ、スパイク。おナイス。 なんかスペクターねえかなあ、ね、守りの方が楽なんだあ こ, こっすねちょっとしんどいですね相手バンダル買ってくるのでってきますずっと A だけどまあでもバイパーだから A ずっとやってればいつか勝てるんで、ね、うんバイパーだからねあ 壁, 壁, 壁, 壁 B, あ、うん、B, B 壁 B うん壁 B 知ら な, ないように 寄, 寄ってくれるまで待ってもいいか止めた方がいいんだろうけどう ん, うん自人からでああごめんなさい、ね、いいうんうんまあしゃあるったーでマだんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん変だわあうスうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんん 2人2人入ってる壁に入ってる2人あごめんなさいここに歩いてったなああれってでも置 か, 置かないねナイス お, おあれっおっナイスうんああやってバンダル落としたからまたエコじゃないですか ね,、ま、ううすね違うどうだろう 覚えてないやん<笑>どうだっっけん、まあまあまあ。合わせると思うけど ね, うね。ゴーストとかは買うかもしれないけど。あバ、バイパーオール B です。はい。一応、グレネードもあるので、時間は稼げます。俺、ミッド側から見ます、ね あ、OP 一人何ってか。うん、なんか、連絡なじゃん。あ、ウィンドウからだと思う。あ、私のグレネード壊した。おカード入っちゃってますね。っねはい。あ、取っ た, たった、取った、取った、取った。なんか、入り口にいるわ。なんかこれ、裏取られてない大丈夫かなッド側から来てます、ね 一応、ここは見てるけど、私 CT 見ましょうか、じゃあ。後ろにスパイク落ちましたっけシフト下まであるかいや、スパイまあでも3人いるのでリテイクできますよ。多分。あ、いるの、ね、いるいるいるいる。いいショックだつ。あ、反射しちゃった。一応、ボット置いたんで反応するまで顔出さなくていいか。あ、でもボ、アランボタン。ね。ちょ後ろ見ていっ 走った音したんでアッシャー一緒に一緒に行きますか時間もないので一緒一緒一緒に行きましょう一緒にいやまとまっていきたいなうんっちょっと待ってねあ、じゃあ私こっちブリッジからていいのかの2人あとりあえずアランボットじゃねえあれタレット壊してそこいるかだねあーたぶねグレネード置いてあっち引いてますわグレネード壊したらあれ モ待ちもなしだあモ待ちデフェーズできますよ多分モちいるあんとちょい三分半分はいったややべえあっ大丈夫大丈夫ナイ ス, ストライ人半分といてねやえやえ戦えばよかっ た, <笑>かったちょウルトあるので一人で守れるかな A4 人でもいいですよ 時間は稼げるのでどうしようかな買いますあんま買えないけどももらってもいい私スペクターにしようかな、うん、ガーデンにしようかうでなバ<笑>、ねまあ、イパーウォールありますボールそっちじゃないえ、A じゃない ちょっと待ってね、ウルト打ちに行くんで。ミッドゼロっすね。はいはいはい。ミットゼロ。上どうだろう取らってるの上いない。ウいない、ねてて。ウルトあこっちか。ちょっと待ってね。ああー、じゃあ B。私だけ B 残れますね。あ, あキャリア、キャリア落ちた。あ落ちた。うん。じゃあ私、裏見よか。うん。やべ、削り切れなかった、切れトゃナイス。まあ、こういう戦法なんですよね。 キャラどこであメタルドアロープのところいる一人。まあでも多分入れないと思うけど。そ う,、ね、う私か顔は出さ顔は出さないしポッドを開きます。なんかミッドからくるのかな。じゃミッド見ようか。ドアや。これはどこで落ちてますよこれここ。あの。そ<笑> あ, ここあのれ。あぶかった。鉄コは自陣から回ってくるのが一番早いか。ギ、うん、プする？ キープじゃないかないか。お金ある？るもある、ね、私ーター。一<笑>応メタルドアもボットで見てるけど。どあいる？いる？あ本当だ。この椅子。コペある？コペ取りました。<笑>おかしをせ。あ<笑> あ, あお前バンダルハカ。ごめん。 トトでもいけ る, いけるよさすがやっぱうめえやつは言うことがちげえそうなんですよねゲームなくても勝てますよあっオールありますオールまだかなあ来てます、ね、あーじゃあ A だローテーションしてないよね今のところ相手そうですねしないです ファンで抜こうとしたけど無理だったさすがにあもうそこ置かれてる置かれてるあはいはいはいちょっと待ってねちょっと待ってねゆっくりでいいと思あのあれレイズが裏取ってくれてるんで頭出さないようにおいナイスやべや べ, や べ, や べ, やべ外した外した味方と敵のあれがうふナイスおこっちいいいい いの使方やドで入っちゃうちょっと待ってーあっグレネードはあっでも外れてるわ あ, ありがとうございますあっすいませんほんとは自陣自陣どれだあっこれか<笑>もうあと半歩足りなんかっ、はい、たすいませんでした をすやっぱり死なないでいてくれれば。でもなんかこの感じならリテイク取れそうですけどね。バイパーウルトはある と, うとどうなるか分かんないけど。ウォール来てないです B。A かなこあ、A だね。あ、でも b 一人いる。 ああってはいじゃあ私ああミッドミッドかな あ, あスモークも来てるだだちょっと下がっちゃいますね取られちゃ う, ーちゃうーああ打たれ た,、えー、た, れたお お, お起きました起きましたナイスあの中だよないるの7777 なんかみんないるよ、なんか。おなんかここにいた。目の前にいましたこの目の前。うそ。でも時間ないかなーセーブでも、セーブでもいいですうんうん、ランランランラン。何するオッケーです。 問題ないな。相手金ない？ あ, あるか、あるある。あ、でも二人落としまして。うん、俺ポイチャ使わないでずっと喋ってました。すみません。ん？使ってますよ。ーレイナレイナレイナ。聞こえてもす。レイナ。え？リクエスト？リクエストリクエスト。t a n k u あ、ウォールウールビー。 あガーディアンだななドルル大大丈夫大丈夫夫リ、uh, ッドエルボッエルボいい や, インキーいやーごめんよっ お ?CT に存在なのかな S どっちも来てる、ね、ああ、オーメンだけ B?A ってもしかしてではあるあ出てきたとこ打たれそうだなそうですねうわ、痛いかーさあ、どこだ うん、キープでもいいっすよ確かに ん,、うん、んか逃げてきた人取れるかないじ時間。あっちあっちに逃げちゃうかなまずあっちに入れちゃうとねんか う, うさぎのキーホルダーみたいなやついいな これなんか無料のやつでもい。エピソードのパス。<笑> あ, もね、あら、そうだよねーなんやるんや。これキープしてもなんかこういう時ってあんま意味ないんですかね武器合わせらんないからあ、まあ。トライした方がいいのか な, ないでか、ね、うん。てかこれ私、レイナにあげたいな、このパンタル。あんま打たんのかなじゃあ大丈夫すだ、ね。うん。 あこっち来てる。はいはい。バイパーのウォールみたいな。やつケあ あ, あ。来たね。メンタマも来た。はいはい。正面だけ。あもう置いてるっす、ね。置かれてる置かれてる。あちょっと待ってね。私は裏行こうかな。ああ上バイ。上バイパー。そこの壁裏。上バイパー。あいやー、えっとねみっ。 ロープのところ、レイナが見てます。うんあ頼むあ。あれ、後ろからレイナ来 る, 来る。ショップ、ショップから来る。俺、も ロ, ロープから来ちゃう。そ、そこじゃないよ、CC。ああ、ナイス。やっぱ通じないね。私が気にすればよかったもんナナナ、まあたら。ナイス。ナイス。これが欲しいな。 あけー。おー、スペクター生活や。あでもなんか守り側のスペクターは割と強い気がする。うーん。そうだね。歩きながら撃てるからね あ, ある程度。あオールない。 頭もきた全部きたちょっと待ってねえいなロープで見てると思うから人人いないと思うからあーやべえ突っ張っちゃった間違ったあキャリアダウンしてるんだでもやっべごめんなさい 誰もいないんだ。iPhone、えっとはいはい。右、右に行った。ラレイナ、右に行った。あ、そっかそっか。ナイス。いいサンキュ ー, ーあるある。あるある。あるある。生きてるかもしれないって探しに行っちゃって、解除できないです。<笑>んんん<笑>ほんとねー。スペクター、バンダル さすがにオペ買ってねえのか。お、マッチポイントまで逆転しましたね。余命何も買えねえ。買, え買って買って。おい。ギリケンのやつ買ありがとうございます。一応ウルトウルトあるので時、ね、時間は稼げんからたっかちょっと A もう4人で見てあややめてっか。<笑>なんかそろそろどっちか。俺買った方が来る感じ。 うん、そうそうパイパー強いから過信してるんだと思うお来た来 た, 来 た, 来たと見せかけてなんかいつもと違ういつもと違う感じじゃあレレディレイかけてくんのかなあミッドだうんもうミッドに打っちゃおうかな、うん。 はい OK、やったやったちはちょっと売るとおこうかなもしあら最後の一人マジですかあんま意味ないんだよな俺ちょっとキープしよっかおなんかめっちゃ打たれてるめっちゃ打たるなどうしようか ウィンドチョコをキープできれば、うん、次次は変えなくいい。 ジェットオペですはい多分。レイナモペでデね。あれこの辺かなわかんない。オペ2枚かもしれない。もしかしたら。<笑>あっ、うん、そう<笑>そう<っ>。よかった。あるあるだ。あいつ、油断 す, すぎだろう。あれは。<笑>それは油断するよ。あのねえ、ベースはね。 足りないなぁ。スペクターとかなら。らいいあ、オッケーオッケーオッケー。あ、ナイス。変わってる の, かのかは気づかなかっあ、そう。はい。まあ一応保険でこっちには言うかな。そうですね。ちょっと俺がついもうエイミーにしません。うん、全然足音しないわ。 おぉ、ナイス。はいはいはい、ちょ、ちょっと、ま、五人いるから大丈夫。五人いるから大丈夫いるそこ。うん、落ち着いて。ナイス。いる死んでんね、ああ、じゃあ、グレネードも大丈夫だ。おぉ、溶けてる。大丈夫か。ナイス。おぉ、じじですありがとうございました。やっぱ、守り、守りで取れるんですね。<笑><笑> お疲れ様 で, れ様です。またお願いしますどんどんどんんお。おめでとうございます。おなし。ちょっと